こういいいいいろろ動てみるといいですねあの要は彼の前にいないっていうことと彼の資格もらうっていうそういう2つで自分が安定してるで足自由に使うまあねここ普通こうやってやって向こうあっちどうぞってやってますけどこうこっちねこっちこっちどうぞってやるういろいろ動いてみるといいと思うんですね。こうね向こう で、こうこう来たらボカってくるんですよねボカってでもこっちの方が速いからこっちの方が速いからこうねできるそういう話ねじゃあ や, り、ね、やってくださいはいね僕はこの手でお付き合いよって思 っ, ってんのこうやって「お前付き合いよ俺に」ってこういうふうにやってんのねで彼女は僕の手に付き合ったら やられちゃうんだよねこっち来ち来ゃうだから来た時に関係ないんだよ表に。関係なくやりたいの。付き合ってたらもう付き合ってない ね, こうやってね付き合ってないの。僕は来うんだけどほら関係ない。あっちだ。新たな場所はあっちですよっていうふうにやってんの。だから こ, ここに行っちゃダメ。ここに行ってこういうゃダメ。したらここ来ちゃうんだから。 来ちゃんだよね、蹴りとか来ちゃんだだよねだからここ俺は俺に付き合いよってこう来たんだけど彼女は向こうそうそうそうだから弟になっちゃったの僕がねで資格取られちゃったそういう風にやりたいわけでその時に自分の姿勢が大事ねこう曲がっていいからここ付き合ってい、ね。付き合いよってで多分彼女は引っ張り込んでボカッてやりたいのね だから、これて引っ張り込んでいきたいのそれでこの手とか足とか使うのこう掴んできたら掴 ん, 掴んできたら、まあ掴んできたら彼女は引っ張り込んでボカッてくるのだから引っ張りそれに付き合ってるとなっちゃうのだからならないの来て見せてほらあっちあなたあっちでしょってそういうにやりたいのよ うん、もうちょっとやってみようかもうちょっとねもう気にしない練習だから気にし練習だからこれね気にしてもいいよあの別に付き合いたかったら付き合ってもいいんだけどさ付き合わない練習だからだから練習だからこう来て来てああ付き合わないんですよってだからいろんな方に走とか近くに彼女の視覚に入って足とか使いたいわけで付き合わない練習だから付 き, 付き合ってないんだよ付き合ってないんだよねだから言ってんだよね もうう少しやってみようかねうこれね彼強いでしょ強い人にね渡しちゃ渡しちゃったらやがいちゃうのよこうやって行かない向こうやりたくたって行かないんだから<笑>強いんだからだから合気道は線の技だっつってんのだから線で切ってて餌見せたの餌見せてパクンってパクンって食うんだよね食ったら当然こっちが食うんだよね足が食うんだよね当然 とだから線でパッて見せてきた時には崩してパクパクンってきた時には崩れてんの彼はだから線なの線とか5とかあるんだけどね 線, 線の線とか あ, あっちの方でやってんだけどあの 線, 線なのだから5でこうやってこう持たれちゃったらやられちゃうしかないのこれいくらやろうとしたっていかないんだからこれ万力で捕まれちゃったんだから。 万力が開いててギューッて力がいく時にほらおっとっと状態になったそこの時やってんので最初のうちは最初のうちはなんとの万力でつかまれるまであれじゃ、ね、最初のうちは形を覚えなきゃいけないから万力でつかんでねこっちの手こっちの足待っててねでも俺は行くよってそういうふうにやりたいわけそ れ, そ, それが初心者の稽古でうまくなったら パクンって食う 時, 食う時ね食う時には変わってをやってんのそれが線なのだから持たれてからギュッてさあやってみろさあやってみろって や, やるのは初心者だけもうみんなうまいんだからこう来て、うん、ほらで来た時にはやってんのよそうしたら腰が ちょっと受け身、サービス受け身だけどねそれで自分が自由に動くのねでこう上とか下とかねいろいろ自由 に, 自由に動いてこうね自由に自由 に, 自由に下穴下下ねパクンと時パクンって時にはおっとっと状態するのが目的だからねおっとっと状態っていうのはどういうのかっていうとバランス崩して相手がバランス 掴もうと思ったんだけどいないんだからそこにいないからってなっちゃったのそういう風にやりたいのそういう風に武道だからねさあどうぞって言って競争やってるわけじゃないのリングの上でさえカチンってチンってなってからスタートってんじゃないのだから退治した時にもう始まってんのほら始まってて彼が来た時には崩れてるってそういうそういうのが目的だからねそういうことを分かってほしいんだよね あまあそういう感じ。で、上とか下とかね、こ う, こう来たね。で、上来たらこ、こっちの手使ったら、こっちの手使ったら、こ う, こうね、こうな、ね、っちゃう。で、自由に使いたい。自由な足、足、腰。自由自由自由自由ね、自由に足をとかね、足とかほら、自由。でしょ<笑>ちょっと寂しすぎる。<笑>うまいんだよな。<笑> <笑>じゃあ少しそういうことを意識して意識しないとできないから意識してそうやってみましょうあの姿勢が大事ですからね姿勢曲がっちゃって横かかっちゃったらダメなんだよだから自分が自立してちゃんと自由に動くそして線の技っていうのが分かってるだからもう取りに来たらスタートしてんのスタートしててで捕まれないように。 うまくねやってくださいはいどうぞ今度はね今度はこう手 手, 手ねパクンってきた時はもうやってるって言ったよねでパクンってきた時いろんな技稽古方法があるの足自由に足が自由だといろんなとこ行けんのこうきてこうきてこっち行けばこうできるよだからこうきてああまあねごめんねこうきて隙間がここにあったからこう隙間入ってくる<笑>ればできるよあのいろんな。<笑> 体使ってそういう稽古だからねいろんなとこ行けますよっていうことを実感してほしいわけそれでそれで四方投げって形があるわけ四方投げって形はこう取りに来たのねそしたらこう自分は安定してるの彼は取りに来てここに置いといてもまあ置いといてもいいよね置いといても置いといても隙間できました隙間に入ってきたらこうなりました切ってもいい切ってそれからこう入ってこれね あ自由自由自由あ自由自由いつも自由ってそういうあの合気道は自由の追求あの追求っていうかな彼も自由僕も自由で自由の中でお互いの自由の中でどういう風に位置取りしたり足使ったり腰使ったりさそういう話でで塩を投げっていう稽古があるわけで次は塩を投げの稽古ねこうこれでもいいよ でこう来れば普通の入り身投げなんだけど塩投げはこういうふうに隙間を見つけてこう正中線で落とすそういう話でこうつながっててもいいつながっててもいい切ってもいい切ったらこういうふうに隙間それからこうやって入って転換して転換こういうね転換でこう ま, まっすぐ回ってきてこれでもいい いろいいろろことできるのいろ ん, ないろんな場所があるからいろんな場所見えるよね自分の周りにいろんな場所があるので形としてはこの手はの形としてはね、まあ、基本的なことを言うと形としてはこういうふうに相手と離れたところじゃできないのだから相手と並ぶってことねそして転換ああどうぞあちらっての基本これ基本これさっきやった基本これ。 それれでこれを正中線に持ってくるの正直線持ってくったら足とか腰とか自由なのねでこういうふうに入ったのこれ手スタートしてこうやってやって「手」だとできないのでも足が自由だから足がこっち隙間見えたのこう入ったの隙間見えたのこっち隙間こう入ったの。 足が自由だから手は考えてないの。手をなんかやろうって考えてないの。足をどうするかって話なの。足、足、足。手は全然考えてないの。手はどうなってもいいっ て, ってるわけじゃないんだけど、自分の正中線にこういう風に落としておくの。木剣でこうやって振るのと同じ。こういうふうに。そうするとこうなってる。自然とね、自然と木剣、木剣こうやって振りかぶって、パンって切ったって、そういう形。 になってんの自然となってんの、えー、そういうふうにやるっていうんじゃないよい や, やらなくてもなっちゃうの自然となっちゃうのそういうふうに稽古してほしいわけでどうぞあちらがせどうぞあちらで後方に入ってきたのあう、まあ、上転換でねこういうふうにしてちょっとこうなってねでこの額でこういに入ったいろんな選択肢があるわけで相手の出方によってとか 持ち方によってとか上から持ってくる人もいるし下から持ってくる人もいるしねじれてこうやって持ってくる人もいるね<笑>そしたらどうする<笑>あできない<笑>できないんだよねだから転換の転換を使ってこういうふうに転換してからこういうふうに入ってくるとかそうするとこうなっちゃうのね。それは相手とと自分との関係によって、 変わるんだだけど気温は同じだからは同じでそういう稽古だから四方投げの稽古ね形うんそういう目的で四方投げっていうのが多分あるんだからそれを使ってみんなでやりましょうって話だからちょっとじゃあ四方投げね<笑>こう切ってもいいよ切っても切ってもあれ、ね、自由自由手使わなくてもいい手使ってもいいつながっ た, たままつながったままこういうふうに落としてもいいそういう話まあじゃあちょっとや 塩投げを使ってやりましょう今、塩投げやりましたけど、今、塩投げね、こうやって、こうやっ て, こうやってこう隙間見えたのね、こっちに入ったの。で、これ、こっちにも隙間あるんだよね、こっち。いろんなとこ隙間あるんだけど、こうやってやって、こうやって、こうやって、であやめたって、これ隙間あるの、隙間に入ってきたの。そしたら、こうなって、ぼかって、こうやったの。それが入り身投げなのね、普通だね。だから あのたくさん稽古しないとできないんだけどたくさん稽古するとああ正中線でやった方がいいなとかねこっちじゃできねえなってわかるのこれ暗くなっちゃうからだからだんだんと形がそういうふうに洗練されてくるのたくさん稽古やるからやらないとわかんないのやらないとこっちでやっちゃうのこうやって普通は料理とかはここでやってよねだから。 普通は目の前でやってんだけど、目の前の方がいいの。何あるにしても。だから、姿勢もちゃんと自由な方がいいの。詰まっちゃったら。例えばさ、風詰まっちゃったら、離れるのよ。転換なんだから。転換で離れてるから、こういう風に入ったの。これ、詰まったままやったら、すごい大変だよ。ほら、あれを力入ってるんだから、う、切り抜けちゃ負けちゃうんだから。 だから伸ばしちゃう伸ばしちゃうと 楽, 楽ちんなの楽ちんだってのは稽古しないと分かんないのでなるべく楽を楽とか自由とか楽とかそういうことを追求してるのだからえっ、ー、と真ん中でやった方がいいっていうのは自然と分かるわけ稽古してるとねまあそうじゃないう話<笑>じゃあこうやって後ろ入るの後ろそうするといるのそれでこう曲がって分かってる だからやってん の, あの足自由にするって話ね足さっきの指導入り身投げの形もだからそういうその形を使って入り身投げっていう入り身投げやりなさいって言われちゃうから入り身投げやるんだけど そ, その時に相手をと自分との関係でどういう入り身投げをしたらいいかっていうのを考えてるわけそれで入り身投げの形を使って相手によって違うから相手によって。 相手の打ち方によって違う相手の取り方によって違う相 手, の相手の身長によって違うとか相手の男女差によって違うとか い, いろんな柔らかい人もいればじいちゃんもいるしいろんな人いるんだよねで同じようにはできないのだから練習なのだから稽古なのだから何しろ入り身投げの基本は後ろに入りましょう後ろそして正中線そして正中線もうこの3つぐらいしかないわけ であとは相手との関係でどうするかって話ねじゃあじゃあ入り身投げを使ってじゃあ稽古しましょ う, う本来本題一挙っていうのをやりたいと思うんですけどねあのまあさっきの入り身投げですけどねあの何で笑ってるかっていうとねあの面白いけどまあいいやで僕はね彼を彼をやっつけてって思ってるんだけど思ってないんだよ本当のこと言ったら。 彼が勝手に、勝手に僕が、と、転換して通り越しちゃったの。通り越しちゃったら彼が勝手に倒れたの。ほら。で、僕は何にもしてないんだけど、こうやってやったら来ちゃったの。で彼のことなんか、どうでもいいの。どうでもいい。彼のことを倒そうと思ってやったら、こうなっちゃうの。倒して倒れねえんだよ。彼のことは彼に任してんの。 僕は勝手に自分のコントロールだけしてんの自分のコントロールだけこっちへ来てんのその時に彼が来ちゃったの来ちゃったの彼が勝手にか来ちゃったの僕がこさしてるみたいに見えるんだけどやっつけてるみたいに見えるんだけどやっつけてないの彼はのことは彼に任してんので自分だけコントロールしてんの自分の場所そしてこ の, この手はおへそおへそね中心 中心に落としたのそしたらこういうこうに来ちゃって上げてきたのほらまっすぐ上げたのそして彼勝手に倒れてんだよね俺がやってるわけじゃないんだよ彼が勝手に倒れたんだよってふうに言いたいわけそ う, いうふうにそ う, いうふうになんいうのかなやってほしいんですよあのあんまりこうやって見えにくいからねやっつけなくてやっつけれないのにやっつけようと思ったらできないんだよね でも自分がこういうふうに言っちゃって、ほら、ほら、ほら、ほら、何にもやってないんだよ、ほら。何にもやってない。って、そういうふうにやりたいわけ。例えば、入り見投げ今のね。だから彼が勝手に倒れた。自分、他人はコントロールできないから。他人は。他人は動きは動かせないから。 まあ動かせた人もいるんだけどね倒れろよってバンって倒れろってバンっ て, ってやったら倒れちゃったっていう話もあるんだけどさその話で笑ってたんだけどねまあそういう話<笑>まあそういう話ですね あ, あ今度今度今 度, 今度一挙ね今度一挙転換したいね転換であちらへどうぞやったのそしたら自分だけこっちへそへそに持ってきたのこれやってそこで来るねあや嫌だよねでその前に吐<笑>きさせ ん, んだけど こう来たら、こう上がってきたの。そして、こう入ってきたの。内側から。こ う, こうやってやって、ね。こういう形になってんのは、四方投げとか、入り見投げとか、そういう形。今度はこういう形。肘が上がっちゃって、こうふんじゃなくて、こっちからこう踏んじゃなくてこちに入ってんの。今度。 だから難しいの転換してだから形を作るためにね今みたいな形にするために転換してこういうふうにくるところ。この手使いたいんだよね彼はね蹴り使いたいんだよねそうそうだから僕は上げてきたのそしたら脇が見えたのこれほら見えたのでこうい う, うに入ってくるの直線的に入れないからこ う, いうふうに入るのこっちからこ う, いうふうに手何もしてないよ でも彼倒れちゃったの。そういうふうに彼が勝手に倒れたっていうふうにやりたい。で、転換して、転換して、え、そう。ボン本当はね、本当は、本当はっていうかな、ね。まあいいや。まあ何しろ、何しろこういう形。それでこの手使いたいね。足使いたい。だから、正中線持ってきたの。正中線持ってくると、こういう形になるの。そしてこっちから入んの。こっちから、こういうふうに。 足開いたままここに入ら閉じて今度こちら閉じて今度はこち ら, はこちらで座るってそういう形ううん難しいんだけどねこれね一挙って難しいんだよ<笑>こうやって転換したのそうに持ってきたのボカンってくるやんその前にこう出てきたのね そ, それでそれで 今みたいに投げちゃうとまずいんだけどこうやってやってこうやってやってこの手つながってるのつながってるからでこちらに出すのこちらそれで座るのそうすると一挙の形になるのいやちょっと難しいけど一挙やりみんなでちょっとやってみよういや勝手に彼が倒れるようにやるっていうのが最終的な目標だからね目標途中の人もたくさんいるんだけどでーっと いやそれずっとやり続けてたらずっとそれになっちゃうのだけど彼が勝手に倒れるっていうのが最終目的だっていうふうに思っててそっち目指してないとだめなのだから彼が勝手に倒れるようになるべくうまくさばいてね自分自分彼のコントロールできないってことが分かってないとやっちゃうからね だ, だから彼が勝手に倒れてで自分がうまく そう、捌くっていう話ね少しあんまり手を使わないの手を使ってっただやられちゃうんだよね手使ったらねこれ手やっつけようと思ってただやられてんだよもうこれだから最初に必要なのは転換なの転換転換であちらへどうぞやってんのだからこういうふうに入ってきてほらこうなったの 初めっからってやったらやばいちゃうんだからだからその辺そのなんてなって手なるべく使わないので彼が勝手に倒れるようにほら勝手に倒れるそうで候補に後ろ入るとかねあ後ろ入ってこうね こ, うこれこれ裏の形なんだけどさ、まあ、そういうふうにやってほしいのよだからそ の, その一挙だとか技っていうのは全部学びなんだけどその ど, どこをそう一挙 考えてるこ例えばこうやってやってあちらへどうぞやってからここもらうの。でもらってなくてもらってなくてあちらどうぞやるの忘れちゃってこうやってやったら来ちゃうんだよ。だから順番順番っていうかなそう大事なことってのはすごくあるわけ。でこの手にっっちゃったら なっちゃうの。手を動かしてあちらへどうぞって歩けるってそういう状況でこうに入ってきたのだからこうに入ってほらこうに入ってだから そ, うその一つ一つ一つ一つの裁きっていうのがなそれ意味があるからねあの、無視しないでほしいのよねあんまり手なんていっちゃったらダメなんだからさ じゃああそれからもう一つもう一つもう一つはげらす つ, もう一つ<笑>これねこう例えば例えばじゃあやってあやっ て, やって こ, うこういうふうに来たよねであーっとなっちゃってで俺は逃げてこうやって逃げちゃったらダメなのこれ僕が反発してきて こ, うこの手とか足とかこうね来るからこうなってんだよでそこのとこやられちゃったの。 で、これ逃げちゃったら技にならな い, っ, らならないっていうか、まあ、なるんだよなるんだけど本当の一挙の形にならないのだからや っ, やってこうやってやってこうやってやった時にこれ逃げてこの手がなかったらねこうなってたらこうなってたらやる必要ないの「はいさよなら」って声で「さよなら」で全然終わたよねで「さよなら」だよね。 でも、この一挙の形やるためにやるためにはこの手が必要なのこの手この手が必要で必要だからこれを防ぐためにこういうふうに入ってんの分かる分かる分かるよね<笑>これ向こう逃げちゃったらさああなるってことはあなるよでも一挙なんかやる必要ないんだからわざわざ一挙一挙こうやって逃げてるのにさ逃げてるのにさ一挙 追っかけて行ってやる や, やったらやられちゃうんだよ逆にね彼が反撃してくるからやめてねってそうやって 入, 入ってきたそういうふうにやってほしいのよだからそういうストーリーだからね技のだからちゃんと反撃反撃があるから反撃があるから怖いやってやってほしっやられちゃったのやられちゃったのそういうふうにやってほしいのよそういう話転換してし転換してあちらへどうぞやったのそれから こう来たさっきはさっきはこの隙間こうやって上げた時に隙間がこう見えたのねで隙間こっちから入ったのこっちからこうふう風にこうふう風にで今度はこう上げたら上げたら下げちゃうのこうやってとこうなっちゃうのそしてこうね頭を押さえてボカってこうやってやってもいいよそれからこうやって転換して向こうあちらどうぞこうやってへそうへそう それ向こうに投げてもいいんだけどそのままこう下がってきてで首こうこうそれでギュッ痛くするこれでもいいどっちでもいい要はさっきは向こうさっきはその隙間からこのこの隙間に。 へそに持ってきた時にちょっと待って、ね、こうい う, うに上がってきたらここ見えたのだからこっちから入ったでしょこっちからでこの手あるのねこれああそうだこれね力でこの手をやっつけようっとしたらこうなっちゃうのでもテンションなのテンションと力とち混同してる人多いから力でやってんじゃないのテンションでやってんのテンションっていうのはどういうのかっていうとここじゃなくて 真上こういうに真上だ近づいてくるからテンションかかるの近づかなかったらテンションかからない近づかなかったらテンション力になっちゃうの近づいてくるからテンションかかるのほ ら, ほ ら, ほらこういうふうになってんのそういう話ね何言ってんだそうまあ何言ってるか分かんないけどまあそういう話だからテンションとテンションを利用して こうやって猫、ね、いっぱいになっていっぱいになってこの手く飛んでくる飛んでくるときの前に本当は「嫌だよ」ってこういうふうにやりたいのバッてやる「嫌だよ」って足足とかね「ああ足」ってで自分が下がっちゃうの「ああ」ってこうやって来ないでねってで来ないでねやってないとき来ちゃうのよこうやってああって、ね、やられちゃうのねああっやられちゃうのだから来ないでねやるの大事。 これ以上来ちゃ嫌だよってこれ以上来ちゃ嫌だよって俺ねそうで来ては嫌だよなんだけどこう下がってくると彼こう首持てんの持てた時に手をこうふうに持ってるんだけどこうふうに持ってんだけどこうふうに入ってるからこっからこ う, いうふうに持ってくれるよねこ う, いうふうにそれでまっすぐ出たのだそ う, いうふうにそうまあ回転投げみたいな形と三挙の形両方できるから じゃあちょっと一挙一挙系の技でちょっと練習あのね手の使い方とかやってるうちに分かってくるんだけどあのちょっと説明しておきますねこういうこういう刃物刃物ってかなでこれまっすぐなのねまっすぐ使うのこれこうやって手首で壊そうと思ったう横に使ってないのまっすぐ額にこういうふうに入ってんのだからこういうとこ見えるの まっすぐなのこれまっすぐってうのはまっすぐ上向いてんのそして下がるとき下がるときはまっすぐ下がってんのだからこうだらこういうに使ってないのでこうやってやってこうやって持ってくるの持ってこれないんだよこのまま持ってくんのそしてこれこここう持ってんだよねでこれこう抜いてくるとこうふう風に自然と こ, ここに入ってくるのこうふう風にほらこうふう風に自然と自然と入ってくるの でそれは練習しないとなかなかできないんだけどみんな手をかけちゃってるからこうやってこうこんなってやっちゃダメよまっすぐが基本だからまっすぐ基本頭そしたらこういうふうに入ってくんのこういうふうにこういううそしてまっすぐなのこの V 字型ってこれ V 字型ね V 字型がここに額に来るようにでこうなっちゃうのこれ開 い, いちゃうからなるべくですなるべくこうやってです あの昔昔言われたんだけどね輪ゴムで緩みを取ってあー<笑>って言ったら き, きつくなるんじゃなくて輪ゴムで緩み輪ゴムって言うかな輪ゴムでいいやでこれ緩みだけ取れてんの緩み取れてこうであのむやみにこうやって 開, 開かないこれで緩み取れてんだったらいいけど緩みがあるんだったらここに緩みがあるんだったら緩みがないとこまでやってる。 そして、そしてまっすぐ。そしてまっすぐ落とす。そうするとこうなったりよね、そしてこのままこうふうに入ってくるの。ほら。ほら。そういう話ね。そういう話。えー、っと、ちょっと言いましたけど、こうこ何しろこういうものが、こ, こういうものってまっすぐ使うってことね。自然と。自然に使う。で、今度こうふうに来たら、今こうふうに折ってきたんだけど、今度こう、こう、こう入ってくるの。ちょっとかなり崩れてくるよ。自然と。 ね、直線的に入っていくとこう、今みたいに崩れちゃうの。でも、こっちからそうすると倒れちゃうのね。<笑>こうやって外して、あ、転換か。転換。<笑>転換ね。それからこうへそう。で、まっすぐ。で、ちょっと、ちょっと外にこうふう風に出しといて、こっち出すの。横までちょっと見て。あ、あっちだな。あっち。足元。この足元。足元に。 そうすると崩れちゃうの直線的にやると難しいよ強いからね彼の弱点よ。弱いところこうやってまっすぐあ転換だ転換こうやって転換してそれでへそに持ってくんのそしてはい来るからね来るから来るから来たらやだよって来たらこっちこっち最初こっちそして最後にこっちそうするとこうなっちゃうそういう感じです 最初こっちや あ, あ後からこっちなんて難しかったら直線でもいい直線でもこうやって上がってこの手くる見えて見えてそれを止めるつもり止めるつもりこの肘で止める肘ってこの腕かな腕で止めるつもりそれでまっすぐ入っていってもいいちょっとまあ向こうに逃げていくんだけどね本当は逃がしちゃいけないって言われたんだけど逃がしちゃってもいいからやるださばきの練習だから。 今度は向こうに。今度は、今度は、今はこっちへ、こっちへ、こっちへ、こっ ち, へこっ ち, へちょっと曲がっちゃって。こっちへこうに出したの。今度は、今度は、今度はこっちへ、こっちへ、こっちへ、こっちへ。方向だけ違う。そういう感じね。今日はねあれい、大体一挙系の技なんだけどね。こう、内側入るのね。転換をしました。へそにまとめました。それからなんかやる。ね。今はこっち入って、こう。今はこっち、こう。 ねここね、で狙ってんのね初めから狙ってんのでこうやって外してくればこうこうこうこうこうこ う, こ う, こ う, こう腰投げとかねいろんな技できるんですよこっちから入ってくればちょっとしっかりこうやって入ってねこうやってやってねこうこうでこう切っといてこうやって入ってくれば腰投げとかねいろいろなことできるの技いろんなことできるのいろあできるけどじゃあじゃあどうしようかなじゃあじゃあじゃあやろう。 こうやってやっっててて転換してへそにまとめたでしょそしたらここ入ってくるの後ろそうすると天地投げみたいな形にもできるこれやろうかねそれからもう一つは今やったのをねこうそしてこうきてこう来たでしょでこれいらねえからいらねえから自分が四角入っちゃったの四角そしたらこの手使えるのこうやって こ, うこういうふうにこういうふうにね2つできるよね 転転換して転換ししててあちらへどうぞ そ, したらへそを持ってきたと一緒に出てくるの待ってこれが一つそれから転換しましたそしてへそに持ってきましたいらねえからいらねえっつこた後ろこうねこう2つできるから。 まあまあ形だからねあのまあそういう形でちょっといいちょっと捨てる意識が捨てる捨てる意識使わないとダメなのねちょっとね難しいこれ持ってんだよねこうやってこうやって持ってんだよね持っててこうやっちゃったらこう捨てれないとダメなの捨てるのはこうやっちゃって捨てちゃうのもこっちへ捨てちゃうのもってて捨てちゃうの捨てちゃうの でこっちも捨てちゃうのこっちこうやって入ったらこれ捨てちゃうのこうやって来たらこのあとこのあと捨てちゃうのこっち捨てちゃわないとダメなのこれカッと持ってたらあこれって邪魔なんだからだから邪魔な手は捨てるのよそれでこうやって入んのよそれやってほしいんだよねまあ時間だけどさまあそういう話だから捨てる意識も使ってね捨てるいらないのは捨てるのいるのは欲しいそういう話 まあまあじゃあ終わりましょう<笑>終わりましょう<笑>ありがとうございました